普通のねあの固形石鹸とはちょっと違ってこう食感がちょっとスライムっぽいんですけどプルプルしていわゆるゲル状ですねゼリーみたいなんですけどもこれであの水をつけるとちゃんとこう泡立ちで 泡, 泡が立って石鹸としての機能を果たすというものです通称プルプル石鹸っていうんですけどあプルプルんん通称プルンプルン石鹸 って言ったりね、プルプル石鹸っていったりするんですけどジェリーみたいですよね、えー、とグリセリンとタマリンドガムを使うんですけど普通 の, あの液体石鹸けんをあの、まあ、固めてゲル状にして固めた状態で取り出して使うと、えー、そういった方法をとっています、はい、作り方ですこれが、えー、タマリンドガムですね粉末ですねそれをエタノール エタノールですねエタノールに入れましてこれ温度計なんですけど後で加熱するときに使うのでそのままガラス棒として使っちゃいますタマリンドガムをエタノールに溶かすんですけど、まあ、少しずつ加えて溶かすといあんまり溶けないですねこれちょっと全部入れちゃいます ちょっとこう濁る感じなんですけどちょっと白く濁った状態なんですけどもこれに水を加えてちょっと薄めて薄めますねでさらに液体洗剤ですね液体洗剤を加えますねっ液体洗剤は市販の普通の もものなんですけど代洗剤を加えて、はい、この状態であの60度ぐらいに、えー、保温しておきますねでもう一方ですねこれはグリセリンなんですけど一緒に保温すると、まあ、電子レンジとか、ね、ホットプレートがあればそれでもいいんですけど、まあ、一般的なあの学校とかの実験では ガスバーナとかガスコンロでこんな風にあのこれはのステンレスであの、まあ、ウォーターバス有力にしちゃってるんですけどもこんな形にしちゃった方があの楽って言えば楽ですね温度計でかき混ぜながらですね温度見ながら60度超えないようにするとまああの普通石鹸って言いますとね いわゆる強アルカリである水酸化ナトリウムを使ったりするんですけど、まあ、これはあの、えー、石鹸の合成ではなくて洗剤をですね石鹸を液体からあの、まあ、ゲル状で硬化させるとで石鹸として使うという操作なので、まあ、比較的安全にですね石鹸を、まあ、作ることができるというそういったやり方ですね。 たまりん土が溶け始めて、えー、ほぼほぼ透明になった感じがありますね温度が上がってきて、ね、少し泡立ってきました、ね、グリセリンもあの最初はねドロドロ粘性が高かったんですけど温まってくると結構サラサラな感じになってきます6 0 ° 60度ぐらいまで上げていきます 今あの50度超えてるんですけどもこのビーカンの底の温度がねちょっと高いので実際にはもうちょっと温度低いんだと思います全体としてはこの段階であのグリセリンを加えてしまいますだいぶサラサラ感がドロドロだったグリセリンがサラサラした感じがします、はい、あとは60度を目指してですねあのゆっくり攪拌をして 温度が落ちち着くのを待ち ま, すまあこれで数分この温度を保って温度が下がってくるとゲルカがゲル化してこう固まってくるとしばらくこの状態を保ちます、はい、それでは を外してシリコン型ですねお菓子なんかをね作るシリコン普通のシリコンでいいと思いますこのシリコンの型に注ぎ注げば固まってくるんですあのほっとけば固まるんですけどももしこれ色をつける場合ですねこの段階でつけるといいと思いますこれは青い食紅なんですけど 色をつけるんだったら、ここでつけて。固まってきましたね。ちょっと色が薄いので、ちょっと。多めに入れてみます。だいぶドロドロしてきて。固まり始めた感じはするんですけど。ちょっと食紅の時計が悪くて。 色がっしうかもしれません、ね、あんまりこう激しくかき混ぜる と, と泡立っちゃうんですけども、えー、泡まあ泡が泡立っても後であとでい水で洗った時に泡が取れるんで、まあ、そんなに気にしなくてもいいかなとはいじゃあこの段階でこのぐらいでシリコンの型に入れちゃいます 小さい方も用意してあったので、こっちにも。少し。回してみます。ちょっと色素がちょっと固まってますね、これね。ちょっと食紅が研ぎ切らなかったみたいですけど。もうすぐになんか固まり始めた感じがするので。 この状態でしばらく放置したいと思います、まあ、固めるの急ぐ場合はですねあのラップかなんかをして冷蔵庫に入れておくと割と早く固まるんじゃないかと思います固まりました外で56分冷ましてから冷蔵庫で10分ぐらい入れたんですけどちょっと量が少なくてちょっと薄っぺらくてヘロヘロなんですけどね水で 泡があるんですけどこう水をつけると泡落ちるんでですねもうはい泡立ち泡立ちますね石鹸として使えるんだと思いますじゃあさっき作っといた方なんですけどほかほのものも取り出してみますと っちょっと食に混ぜるところがちょっと甘くて食紅がちょっと残っちゃってはいるんですけど最後のところでねあの型入れる前によくかき混ぜて溶かすといいと思いますねこっちちっちゃくてあの可愛らしいんですけどゼリーみたいでね間違ってこうちっちゃい子は食べないようにしてほしいんですけどまあ ぷよぷよでプルンプルンゼリープルンプルンプルンプルン石鹸ですかプルンプルン石鹸ということで、えー、こう完全に固まらないですねゲル状でゼリー状で、まあ、ちょっと食感がプルプルする石鹸の紹介でした。